皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します、えー。今日はですね、えー、こちらですね。XF18mm の F1.4 でございます、えーと。5月27日だったかな発売予定ということになっております。でこれ発売前にお借りすることができたんですけども、まあ星 空でも使えるような描写を目指したっていうレンズって言われてるんですね。ですので、どんなもんかなということで、実際これで私が星を撮ってきました。まあ、星をメインで撮っている私の観点から実際どうなのか。で、これ1 8ミリなので、3 5ミリ換算で2 7ミリっていう画角じゃないですか。で、まあ、広角レンズがね、 小空撮影には向いてるって言われてる中でこれどうやってじゃあ活用すればいいのっていうところを触れていきたいと思います。それでは行ってみましょうサイズ感がなんとなく分かるかなと思って今並べております。 まあ、非常に小型なレンズですね。こちらのレンズですけども、すごい小さいレンズになっております。まあ、このレンズ最初見たときに結構前玉が小さめだったので、まあ、星ではそんなに向いてないのかなっていうふうに思ったんですけども、ライブ配信でですね、これのレンズテストをやったんですよ。でそのときに、思わずごめんなさいっていうぐらいに、すごい描写力だったんですね。えー、前玉が小さくてもですね、そこそこ周辺まで良ま像が得られるというか、 そういういレレンズがね、やっぱりミラースになっててから増えてきたんですよねなのでまあ私もちょっと考えを改め始めたところだったんですけども実際 SX10 につけるとですねはいこんな感じでございますねサイズ感的には非常にちょうどいいんじゃないかなと思いますね結構天候不順が続いたんですけどもなんとかこれで星が撮れたのでその実際の星空写真の画像を見ながらこのレンズの性能について触れていきたいと思います はい。それでは、実際に撮影した画像をお見せします。えっ、ー、とですね、今、今この動画撮ってる、これが、この XS10 に XF18mm の F1.4 をつけて、F1.4 開放の状態でございます。クラシックネガでやってます。どうですか綺麗ですよね。綺麗ですよね。まあ、クラシックネガっていうこのフィルムシミュレーションの良さもあって、ちょっとなんかエモい感じになってます。 じゃあ雑談はこの辺にして、えー、ちょっと画面の方を見ていきましょう。これ実際、えー、この XF18mm の F1.4 で撮影した写真を今見ていただいてます。でですね、えー、この右下ですね、今レイヤーでやってますけども、上から F1.4、2.8、4、F4 っていう感じですね。で、これが F1.4 の画像で、これが F2.8、これが F4。 今これ見るだけでも F2.8 と F4 の差が全然ないですね。これ F2.8。で、これが F4 です。もう一回いきますよ。F2.8、F4。すげえ。いや、この時点すごいんですけど、F1.4 はこれです。F1.4 と F2.8 の差は結構ありますね。周辺原稿が F1.4 から F2.8 に変わると劇的に変わってますね。 カラーバランスのなんかちょっと変わってんな。なんでだろう。ね。えー、中央の方がちょっと赤っぽく F1.4 だと打つんですけど、F2.8 だと、えー、なんとなく、えー、富士フィルムらしい。ちょっとグリーンが強めの感じの色になりますね。はい、じゃあ F1.4 の画像を見ていきますね。でででーん。えー、これピントシビアなんですよね。し、すごいシビアで ちょっとね、パープルフリンジっていうか、えー、その星の周りにちょっと紫っぽいの出てるじゃないですか。これが、なんかね、自分のね、その、すごいピントがシビアだったから、追い込めてないから発生してんのかなっていう感じはしますね。じゃあ実際どうなんだろうって感じですけど、で、周辺まで見ていくと、おー、これかなり強拡大してますけど、ね、こっから来ますよ。 こっからビーンと来て周辺はほぼ点で映ってますねす ご, すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいこっちもね横にビヨーンとサジタルコマフレアっていうねなんかこう鳥が羽を広げているかのようなこう星になってますけどこれめちゃめちゃ拡大してこれなんで全然気にならないレベルですこれはすごいすごい本当に増面がフラットですよってことですね F1.4 でこれなんで、F2.8 にすると、じゃーん、もっとすごいです。周辺言語がもう劇的に改善しましたね。で、えーと、真ん中、ビーっと行って、周辺を見てみましょう。はい。 シャッタースピードが伸びてる分、ちょっと流れてるようには感じますが、さっきの鳥さんはいなくなりましたね、これね。はーい。こっちの方がまあ北側なんで、こっちの方が星の動きが少ないです。星はほんとほぼ点で撮れてますね。めちゃめちゃフラットで撮ります、このレンズ。で, で、F4。F4、F2.8 と F4、こう、パッと見た目周辺原稿具合が全然変わんないんですけど、 F4 にする。まあ、あ星で F4 撮ることないですけどね。まあ、さすがに F4 は20秒になってるんで星が流れてますけど。まあ、参考程度にっていう感じですかね。解放 1.4 でさ、この描写が得られるっていう、このレンズは、なかなかないですよ。今まであったかな、そもそも。この世にあるレンズ全部試したわけではないんでわかんないですけど、少なくとも私が今まで試したレンズの中では、 まあ、広角とか標準とかいろいろあるレンズなので画角を無視するとトップクラスですよねでですね、えー、実際このレンズ使って撮影してみた感想なんですけども、えっと、実際星を撮ってみて思ったのが、ね、ピントがめちゃめちゃシビアなんですねでピントがシビアな理由が液晶モニターの拡大倍率が フジフィルムは10倍までしか今のところいけないんですねえ今のピントの拡大率で追い込むには少々ピントがシャープすぎるレンズがシャープすぎるっていうことですねこう撮影した画像を見てすごくシャープだなって思ったのと同時にあ、これレンズの性能引き出せてないなこのカメラって思ったのも確かですあのこの上位クラスの GFX になってくると、うん、かなりピントが拡大できるようになるので もしかしたら画素数の問題なのかもしれませんがとりあえずこの SX10 とか、まあ、XT4 とかその辺だとピントを追い込むには難しいなって思いました広角じゃねえじゃんって思う人いらっしゃると思うんですけども通常は使わない焦点距離で撮影するっていうのはいい写真を撮るためには大変効果的な環境の変化じゃないかなと思うのでタイムラプスの時に結構いいなと思いました、まあ、参考までにその 30秒のロシで撮影した天の川ってこうなるんですよね、まあ、その30秒に1枚の写真撮ってますから、えー、その間星が動く量が大きいわけですよねでこれね 1.4 の F 値なのでこれで撮影してみたところですねシャッタースピードね 5.6 秒とかでいけちゃったんですよ F1.4 でこれだけの周辺像が得られるんであれば星の写真だけでなく星のタイムラプスでもいけちゃうなとでシャッタースピード 5.6 秒でいけるのでふわーっと動く天の川が撮れるわけですよね 27ミリなので、風景目いっぱい入れようとすると、低い位置の星空星座天の川を狙わなきゃいけないんですね。そういう意味では結構制限はかかるんですけども、こう登り立て沈んでいく間際の天の川を撮るとか、そういう時にはすごく重宝する画角じゃないかなというふに感じましたね。 さて実際このレンズを私が買うかどうかなんですけども、う、え、ん、っとね、買うと思いますその、ね。今ちょっとまだ買えないんですけど、えー、買うと思いますえ。動画も星の写真も撮れるっていうことは、もうまさしくね、私のために作ったのかなみたいな風に思うところがあるわけですよ。ライブ配信の時にですね、視聴者さんから教えていただいたんですけども、カメラの北村さんの どう、YouTube の動画 で, ですね、開発担当の上野さんという方にですね、話を聞くという動画が投稿されて、その中で気になる言葉があったんですよね。まあ、このレンズ徹底的に修差を抑えましたと、なんて言ってたかな今後来たる高画素化の時代についていけるようなレンズを作ったっていうふうに言ったんですよ。画素を高くするっていうことは、ただやみこもに高画素にすればいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとね、 なんていうか境界線っていうかね、基準があるんですよ。それが今は 8K なのかなと思っています。まあ要はそのアスペクト比16対9で3300万画素以上あれば 8K になるんですけども。で、富士フィルムってその写真だけじゃなくて動画も力を入れている会社なんですよ。だからまあ十分その可能性は考えられるなって思うんですけども、見てる通り APS-C の X 用のレンズでしょ ということはですよ、この XF、X マウントの APS-C サイズのこのマウントで 8K やろうとしてんのかなって思っちゃったんですよ。ちょっとこれ私勝手に喋ってることなので、実際そうじゃないかもしれないんですけど、まあ、勝手に期待すると、APS-C サイズもしくはスーパー35ですよね。で、8K 動画が撮れるカメラを作っているんだとしたら、それって ってすごいいことだとだ思いません今のところそんなカメラないですよ。初めて富士フィルムさんがそういうのを作られているのかなっていう憶測を立てました。なのでまあ私 8K やりたくて今 GFX 買いましたけど、まあ、もしねその APS-CX マウントの方でもそういったカメラが出るのであればまあそのこのレンズは今のうちに買っとかなきゃいけないでしょうという考えになりましたね。 はいじゃあ今日はここまでになります。なんかいろいろ勝手にいろいろ喋りましたけども、まあ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。